事なかれ主義になってしまうとそこからじわじわと、えー、その組織は歪んだ方向に進んでいくんだと思うんです。要はあの当たり前のこと当たり前に言う例えばあのお客さんが入ってきたらいらっしゃいませって言ったりだとか、えーまあ、お客さんが帰る時にありがとうございましたって言ったりだとか、えーまあ、そ, うそういう風うに当たり前に当たり前のことやるっていうことがある特定の特定の上司の顔色を伺うだとかある 現場の裁量の持ってる人が満足すれればそれでいいっっててう風なななな組織になっていくわけなんんでですねなんで当たり前のことは当たり前にやるというか当たり前のことなんですけどこれが意外と難しいし今現場のマネジメントで困って る, 困ってる方はやっぱそういう風なな事なかれ主義に走りすぎててですねどんどんどんどん組織の運営が曲がった方向にゆがんだ方向になってしまう、まあ、社内政治を作るという風なことになっていってしまってるんじゃないのかなという風に私は思うんです。 でその解決策何なのっていうところなんですけど、前の動画に話した通りで、私の答えのヒントと、一つヒントと一つとしてやっぱ信念を持つことなんですね。リーダーとかマネジメントが。はい。まあ、その理信念の話は、この私の動画の別の場所を喋ってるんで参考にしてください。はい。えー、じゃあ、100円で年商3億までと私のクライアントの実績出してるんで、ぜひ下のリンクから詳細確認してください。以上です。